よしゆきです今種をまいています種をまきましたコーラの種ねラらす はい、チューイングキャンディーノーベルコーラの種買ってきました最高のロックンロールをハードに味わってくれ。 きゅーきゅハードに噛んで噛みしめろロックの歯応え最高だぜロックな気分になってきましたよあこいつはロックンコーラって言うんですね クンコーラの先端が今こうですよねでも後ろのパッケージを見るとおロックンコーラの先端が壊れていますねいやーそれだけロックに 盛り上がったってことですねそれではロックな歯応えいただいちゃいましょう 袋開けましたあ、なんか酸っぱいというよりも甘い香りがきますねそうですね、あんまし酸っぱそうな匂いはしないですねうん。コーラの種ですか これは何色って言うんでしょう何色って言うんだなまあわかんないなじゃあいただきますあなんか硬いですね普通になんかかじろうとしたらなんか硬いね本当にね だだ硬いなでにた ん, ん, おおうんあっ酸っぱいけどあちゃんとコーラの味がある酸っぱさだ。うん おあとこのコーラの味が広がっていきますねうんうんうん うん、だろうなうああ。ああ、なんかね、思ったよりも甘さがあるから、あのそんなにそこまで酸っぱいってわけじゃないですね。あくまでコーラの味を引き立てる酸っぱさぐらいな酸っぱさですよね。 うん、うんうん、あと意外にこの結構ね表面結構ね硬いかと思ったらちゃんとね噛んでるうちにね結構ね中がねあのソフトキャンディーだからなんだチューイングキャンディーだからねそんなに噛んでるうちに柔らかくなってくるからまあ最初は硬くても結構噛んでるうちにこうコーラの味がこう広がっていく感じですかねやっぱりね、うんああ。でもこの この最初の噛んだ瞬間のこの歯ごたえがいいですね。やっぱりね。うん。うんうん、でも中のキャンディーの硬さはまあ普通ですね、うん。ちょっと表面がちょっと。パリッと硬いのがあるのかなって感じだな。うん、あ、やっぱり。そうだな。表面のコーティングが酸っぱいんだな。やっぱりな。うん、でも。その酸っぱさも。ちゃんとコーラの味に。 合うぐらいのちょうどいい酸っぱさですねやっぱりね、うん、あなんかねんーんあーでもねこのコーラの感じとねこの酸っぱさの加減の感じがねやっぱちゃんと合っていますよ、うん、あと。 このうんチューイングキャンディーのちょっと甘い感じねうんまあ最初酸っぱさがきて最後ちょっとチューイングキャンディーで甘く感じるって感じですかね、うん、でもこれなかなか、うん、このコーラーのキャンディーとこの表面の酸っぱいのがねちょっと合っていてまあなかなかいいですね うんうん、以上ノーベルコーランの種でした直射日光高温多湿を避けて保存してください